それでは、コンピュータシステムの構成で、最初はハードウェアの一般的な構成のお話をします。コンピュータの動作は全てプログラムによって定められているわけですが、プログラムが動いて実際に仕事をするためには始め、CPU をはじめとする物理的な装置が必要です。この物理的な装置、目に見えるコンピュータの装置のことをハードウェアというふうに呼びます。で、ハードウェアの中核部分は、 プログラムが動作する。CPU と、それからそのプログラムやデータを保持してい、ね、るメモリ、指揮力ですけれども、この他に入出力装置も必要です。入出力装置の役割は、ユーザーや他のコンピューターとやり取りする。それから、長期的にデータを保存しておく。なるね。えー、主要な入出力装置として、えー、キーボードやマウスなど、人間がシステムに指示する。 あるいはデータを人間がコンピューターに渡す。それは入力装置。インプットデバイス。それからディスプレイとかプリンターなど、システムが入力に情報を、人間に情報を提示する出力装置。アウトプットデバイス。それからディスクとかフラッシュメモリー長期的にデータを保持する二次記憶装置。セカンダルストレンチ。そしてネットワークインターフェースね。 他のシステムとデータをやり取りするインターフェース。これらのものがあります。でこれらの装置の配置のされ方は、コンピューターの用途は支援によって様々です。で、ここの模築図は、えーまあ、典型的なコンピューターのそういう様々な装置のつながり方を、えー、書いたものですけども、えー、コンピューターのケースの中を開けれてるとですね、えー、CPU、1個のシリコンチップの CPU の中には複数の、えーまあ、コアと呼ばれる部分があって、それぞれが小さな CPU として動作する。今、まあ、VLSI の技術が発達しているので、1個のチップの上に複数の CPU の機能を繰り込むことで、えー、たくさんの計算を同時にできしているんですね。それから、主機をメモリーは CPU と、まあ、非常にたくさんありとりするので、特別に太いつながりが、えー、できています。その他にこのバスというのがあります。 バスというのは実はこう、たくさん配線が並んだものなんですけども、このたくさんの配線を通って、えー、さまざまなコントローラーと CPU の間でやりとりされますで。これらのコントローラーを増やしたり減らしたりできるので、ここのところはソクッとなって差し込むことができるのが普通ですが、ノートパソコンとかはあんまり拡張しないので、あんまりそうなってないものもあります。で、画面だったら、まあ、ビデオコントローラーを通して画面に入ます。それから、 えー、キーボードとかマウスの場合は、まあ、シリアル装置、まあ、シリアルインターフェースを使ってつながっているので、まあ、シリアルアダプターを通してつながる。それから、えー、ディスク、フラッシュももちろ、ね、ですけども、ディスクはディスクコントローラーという装置を通してつながっています。ネットワークはネットワークコントローラーを通してつながっている。こういうふうにさまざまな入出力装置専用のコントローラーがバスとつな、えー、がっていて、バスを介して、 CPU とはやり取りをすると。そういう構造になっています。そして、こ の, のバスな場が載っているこの一番大きい基板が普通あるんですけども、これをマザーボードというふうに呼ぶことがあります。次はソフトウェアのハードウェアが以上のような構造をしているとして、それを動かすソフトウェアはどういう構造になったんでしょう例えばあなたがブラウザでウェブを見ているとき、コンピューター上で動いているのはブラウザだけでしょうか 例えば、ブラウザを動かした状態で、さらに別のプログラムを動かしたり、あるいはブラウザの窓の位置を変更したりしますよね。その時はブラウザではない何かが動いてそういう操作をしてくれるわけです。このブラウザではない何かという部分は、例えばこの窓を動かしたりすることはできますけれども、その部分は使っているソフトが違っても、例えばこうターミナルでもブラウザでも、あるいはこう、これはポストスクリプト、 いや、PDF のビューアーですけれども、そのビューアーでも同じように周りの部分は動きますね。ただから、様々なソフトを使う手助けになっています。そして、その手助けも、プログラムを動かすという手助けもあれば、窓を操作する手助けもある。様々な方ムにわたって手助けがあります。そこで、これをまとめると、一般にソフトウェアには2種類のものがあると。一つは、アプリケーションソフト。 アプリケーションソフトというのは、ユーザーが各々の仕事を実行するためのソフト。例えば、ワープロソフトとか、表現んソフトとか、ブラウザもソフトですし、えーまあ、ターミナルもソフトです。それから、システムソフトウェアというのも。システムソフトウェアというのはですね、アプリケーションを使って仕事をする上で必要な手助けや土台となる、あるいはコンピューターを使う上で必要となる仕事を行うソフト。 コンピューターを使うためのソフトなんですね。これを基本ソフトウェア、基本ソフトというふうに呼ぶこともあります。では今、手助けというふうにお話ししましたけれども、えー、どんな手助けが必要かなということをこれから見ていきます。その前にシステムソフトウェア、基本ソフトの分類を、えー、しておきます、ね。その分類は人によって違うかもしれませんが、ここでは次のように分けています。まず、オペレーティングシステム。これは、 アプリケーションが動くひったざさよなの機能を提供するひとまとまりのソフトウェア。必ずオペレーティングシステムが動いていて、そこの上で様々なソフトが動きます。特ううに、えー、ミドルウェアというのがあります。ミドルウェアというのはデータベース管理システムとか、ウェブサーマーとか、まー、あ、ス同様の意味でアプリケーションが動く基盤となるんですけども、オーストは独立に開発、提供されています。 でデータベースを使ってないシステムではデータベースサーバーは動いてませんし、から Web のページをサポートしてない、えー、システムではウェブサーバーは動いてませんから、まあ、動いていたりなかったりするわけですね。特に言語処理系というのがあります。言語処理系というのはつまり、プログラムを記述したら、その記述したプログラムを機械語に変換して動かします。そのためのソフトウェアは言語処理系です。最後に、ユーティリティ。 ユーティリティとなはて、コンピューターの中にたくさんファイルとかがあったりしますけれども、そういうファイルの操作やデータ形式を変換などえ、まあ、さまざまな汎用的な作業を手助けするものをユーティリティというふうに呼びます。